はい、おはようございます。ラスカルでございます。ついに買ってきてしまいました。YouTube 的にはちょっとね、人並み遅れた感じになってるんですけど、どうしてもね、辛いもの好きとしては食べなくてはいけないなと思った商品がございまして、はい、こちらでございます。ペヤングの極激辛でございます。このメニューね、YouTube 見てる人はまあもちろんご存知かとは思うんですけど、 まあ、ペヤングさん、あの、辛いものシリーズ結構出されてまして、それの最新作、一番辛いものとなります。一応、辛いものシリーズっていくつか出てて、もともとは激辛、ペヤングってのがあったんですけど、その次にもっと激辛っていうものがありまして、それがもともとの激辛の2倍。で、次に出たのが、えー、マックスエンドで、マックスエンドがもっと激辛の2倍。今回この極激辛っていうのが、 エンドの約3倍らしい で, すでも他の方の動画とかねレビューを見るとめちゃめちゃ辛いらしいんですけど僕ねまあ辛いものは好きなのでこれを是非食べてみたいなとただまあ僕大食い系 YouTuber ではあるのでちょっと1個じゃ足らないと思いまして今回はね5つ一気に食べていこうと思います。 まあ別に早食いってわけではないんですけど一応ね完食タイムを測りながらこちらの極激辛ペヤング5つ食べていこうと思いますはいということでね今5つねお湯の方はちょっと入れてきましたソースはまだ入れてないんですけどあのねこんな感じなんだよね極激辛ソースって書いてあるんだけどめっちゃ辛そうなんだよね 非常に辛味成分が強いので、十分にご注意くださいってことです<笑>。絶対辛いよね。開けていきます。ちょっとソースの方入れていこうかな。見えるかなうう。うわ、真っ赤。赤。え、ソース多くない? 1個。個匂いでも、すでにめっちゃ辛いわ。 一回全部かけてちょっと今入れ終わったんで一個ずつ混ぜていきます匂いはやばいなんか今までの激辛シリーズのやつのソースってちゃんとソースの匂いだったんだけど鼻にこうガッてくるような辛い香りがね今回は がっつりしてる今までのシリーズと違うかもしれないこれはいってことで今準備の方が整いましたがあ匂いやばいかもしれないあつんとする辛い匂いがね今充満しておりますがもちろん匂いはね美味しそうなんでちょっと早速これね5つ大食いに挑戦していこうかと思いますやばい超ドキドキするけどまあ行きましょうかじゃ早速 よいしょ。はい。いただきます。よし。じゃあ、まずは一個目ね、一個目こんな感じ。いやー。よいしょ。 あーあ、これかこれ辛いわ薄切あーこれ5個いけるかな<笑>あキャベツが甘くてうまい 1個目完食これ辛いかもしれないプルダックの2倍とかよりもちょっと辛い気がするんだよねあのプルダック系とかってじわってずっと辛いんだけどこれはね爆発力がすごいザンってもう一気に辛くなるわこれ辛い うんうんほんのりどっかにソースが甘いソースがいるんだけど基本辛い。はあ 二個目完食。三個目。あー、これ辛いな。ちょっと牛乳。乳製品優しい、あ、でも。それでも痛い。あ、これ。 めっちゃ辛い辛いな痛いってかもう勝手にね鼻が出てくるああこれすごい うわ、辛これ。はい、三コム完食。えー、これ、ね、牛乳飲めたくなるけど、なんか水分取ると一瞬だけね余計辛くなるんだよね。 立っ取らない方がいい方がかも、はあはあはあ、めっちゃ辛い。うんはあ、何分 ?6 分。えー マヨネーズとか入れたい<笑>味変してーはい4個目完食でございます最後のこれ5個目なんか鼻の下まで痛くなってきたビリビリする 食べにいたいもんなんも、はあ、ななかかあ出る最初の時みたいにすすれないもん辛くて。はあ はい、お米完食でございますごちそうさまでしたうわはいえー、何分これ10分6秒<笑>やべ、飲み終わっちゃった あっダメだあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっうんうんう ん, うんうまいなあでも辛いうんうん うん、めちゃめちゃ辛い量を食べたからやばかったね味はねめちゃめちゃ美味しいんだよピャングさんだからやっぱもともとの味は美味しいんだけどうんどんどん辛みが蓄積されてもう途中からやばかったわでもごめん正直ここまではねほとんどの YouTuber さんがまあやってる まあ、これ1個だろう5個だろうう個個だだがあんままり変わらないいと思います1個だったら美味しく食えるレベルだからこの1個ちょっともうちょっと加くしたいなと僕が以前ねちょっと悶絶したカプサイシンソースを入れて食べようかなと思うんだけども牛乳もデザートもないんだよなとりあえずねそれをまず作っていきますはいってことでね今お湯の方が入れ終わりましたあちょっとソースは入れてないんだけど このソースプラス以前ねちょっと辛すぎて悶絶したこれカプサイシンソースも追加してねさらに辛くごくごくごく激辛にセルフでしていこうかと思います<笑>ただねあまりにも多分辛いと思うからこれもうヨーグルト生クリーム<笑>生クリーム<笑>こうやってねちょっとジュースとかも用意してありますんでちょっとソースの色の違いをセパレートで入れて分けてみますね これほんとマジでね、あんまかけすぎらんないから、ちょっとだけかけるけど、あいばいやばいばいばい。一応こんな感じ。<笑>こっちがね、まあもともとの激辛ソース。で、こっちがカプサイシンソース。やっぱこうやって見ると、まあ激辛ソースね、もちろんソースが入ってる分、ちょっと黒いっていうか茶色っぽいんだね。<笑><笑> 匂いがもうこんな感じ見た目こんな感じまあさっきとあんまり変わり映えはしないけどもうね匂いがね全然段違いなんですよね湯気が超むせるじゃちょっとこれも一応測ろうかごくごくごく劇からが果たして何分で食えんのかちょっとやばい匂いしてるんですけどてかこのソースでやばいの知ってるから。 いただきます。よいしょあ<笑> ハハハハッちょっともう二口目怖いんだけど。<笑> 入ってる最中はいいんだけど。飲み込んで。なくなった後がね。やばい。うん、勢いでいくしかない、勢 い, いくしかない、これ